夜が明けて「手探りをしてみた」「抜け殻の隣には誰もいない」「目を開けて部屋の中見てみた」「日が漏れる窓のそば誰もいない」「夢を追いかけて」 一人浮かす。玉子の煙。白い。白い。夜が明けて夢を見た枕に。あの人の髪の毛が。 ひつ残るテーブルの灰皿の中にはあの人の吸い殻がひとつ残る汗た唇を噛んできたルージュの赤が つらいつらい割れた手かがみに語りかける女の」 「ひとり」